はい今ヘレペーター持ってます。はい四階です。暑いね今日は暑いですねちょっと買い物に行ってきました。うんこ、うん、んなにいっぱいじゃあ今ドア開けましょう は, ーいはい僕たちのマンションですはいようこそ キッチンですはい。今皆さんにお見せしますは い, はいどうぞこちらは冷蔵庫です電子レンジです、うん、うこちらはコーヒーメーカーと炊飯器ですは い, はいここちょっと狭いですね 狭いね。うん、でぐるっと回って、お、入った。ここはコンロです。うんうん。サムか、僕がここで料理してます。はい、そうですね。じ、う、ゃ、ん、次のお部屋はどこでしょう。次のお部屋は、うん、えっと、仕事部屋です。仕事部屋ね。うん、でもサムは、ここは勉強のお部屋だと言ってるんですけど、全然勉強してないから。 そう、勉強してますよそんなことないですよ、うん、そんなことないわあ。じゃあ、<笑>じゃあ今開けますはい は, はい、じゃあみさんお見せしましょうは い, はい行きましょうはい、はい、あ、目の前はサムの机ですはいうわ、汚いな汚いです右はリチャードの机ですはいさっきベランダがここなんですけど ちょっと洗濯物干し場みたいになっちゃってますね。はい。うん。でここが全部リチャードのものです。はい本とかいろいろあります。じ、う、ゃ、ん、こ、ね、こは全部サムのものです。僕のはこの二つだけですね。あプーさんがいる。このプーさんは僕のものですけど。うん。 あと、北海道のキャラクターのジン君と岡山で買った桃太郎、うんうん と, えー、とミリエンですね。ミリオンミリオンじゃないや。<笑>名前なんだったっけミニエンそう、ミニエンです。ミニオン。ミニエン、そう。ミニエンです。ミニオンです。ミニオンです。はい。ま、こちらは 去年オーストラリア旅行で、うん、ホテルでもらった何 か, か洗顔剤とかそうシャンプーとコンディショナーとボディーソープ、うん、い, い, のいい匂いですねうんいい匂いすぎてね使うのがもったいないそうですね、うんはい、なので飾っておいてます使わずに、はいうん、僕たちがいつも過ごしているリビングルームです、はい はいじゃあ皆さん に, にお見せしましょう、うん、はいでぐるっと回るはい後ろはキッチンです、ね、そうそうそうで今はこちらは仕事部屋うん、はい、まあ決して広い お, お部屋ではないねそうではないですうん、うん、でもまあ2人だったらな まあちょうどいい広さかなだと思います、うん、でもここはファミリータイプの分譲マンションだったからねうん、うん、まあそれなりにそれなりに広いマンションだと思うんだけどねうんまあうん住み心地がいいですいい ね,、はい、ね静かなところだしねはい、うん、はいはい じゃあここは僕たちがいつもずっといるリビングルームになります、うん、はいリビングです、はい、あれはあれはサム買ってくれたテーブルですね、うん、はい、はい、大奮発しましたそうですねありがとうございます<笑>とんでもないですでこのテーブルで僕たちはまあ食事したり、うん、あと、うん、まあそうですねえー、と YouTube の動画を編集したりしています、うん、ノートパソコンでねはい うん、でヨドパソコンはち ょ, ちょっと字幕つける時で、ね、使いますけど、うん、でも動画の編集とか、うん、まあ、はい、こっちの iPadmini で全て編集してます、うん、とても感謝していますこの iPadmini に<笑>感謝 iPadmini がないと全ての動画も作れないっていうことはありますからね、うん、はいはい 他は何がありますかそ ち, らそちらの絵はどういう絵ですか説明してどういう絵わかんないショックそこにある絵は、うん、えっ、ー、と実はね僕たち大好きなえっ、ー、とひまわりですはいちょっと見せますね<笑>ひまわりだったのねかなこれひまわりじゃないどうでしょう ちょっとアップするよ。わからない。<笑>うん、ひまわりだったんで、俺全然知らなかった。だと思います。台<笑>湾で買ったんですね、うん。うん。お気に入りです。はい。こういうところ、行くのは大好きです。うん、はい。ここは。あの。リラックスできる。 キンの隅っこでねそうそうそうレックスできる椅子っていうかソファじゃないですけどでも座り心地は結構いいですねうん大好きですいや僕は使ったことないですうん使ってください、うん、でこちらは、うん、この前、まあ、先週あ先々週買った LED ランプです買っちゃいましたねはいうち、ん、で撮影するときに、うん、やっぱりちょっと 暗いですから、うん、こちらのこの照明で、うん、まあちょっともっと皆さんに僕たちをちょっとね見せたいと思います。あ、そうですね。はい。うん。どうぞどうぞ。じゃじゃじゃーん。こんな感じですね。 洗面所です。ですはい。とちょっと化粧品こちらあります。ほぼリチャードのです。そんなことないです。ほぼ半分はリチャードのです。半分はえー、っとサムのです。そうですね。上のタンは僕のですけど下の方はサムのです、はいうん。はい。じゃあ、じゃあお風呂場、はい、で。 僕は 最, 後最初の最一番上になったのたンは僕のものシャンプーとか、うん、リンスとか、うん、ポリストップとかありますけど、うん、下の方は全部サムのですサムはシャンプー集めるのが好きそうです集めてはないです集めてますいっぱいありますあお気に入りのシャンプーはこれですバラそうそうそうわかるかなおすすめですか 超おすすめですどうしてですかボラの匂いがすんごくいいですはいじゃあは い, はいはいこんな感じですねはい続いて別のお部屋を紹介しちゃいましょうはい寝室に行きましょう寝室見せるのはいじゃあここです、はい、どうぞーじゃん、うん、わ恥ずかしい恥ずかしい 真実です今は二人は、えー、布団で寝てます、うん、そこにこ、うん、ドラえもんがいます、うん、ここがサムの布団ですはいここ僕の布団です結構気持ちいいですよ、ね、気持ちいいのはい普通はベッドが欲しいですねうんとりあえず今 ベッあの、布団で、うん、よく寝られていますあ、でもベッドということは一緒に寝るということじゃん<笑>ここも一緒に寝てるって感じですよね。でもまあ、別々感があるからねかなうんまあ、ね、一緒に寝たい嫌ですはい、お家です<笑>はい、はい、今日は僕たちのお部屋を まあ紹介させていただきましたけど、皆さんのご感想はいかがでしょうか。このお家はちょっと広くないですけれども、うん、でも住み心地がいいです。うん、静かだしね。そうそうそう。うん、うんはい。で、これからさ、これから先ちょっと、まあ欲しいもの、欲しい家具。実はありますね。例えば。え、欲しい家具ってあるの。あります。例えば。ちょっと大きいテレビ。<笑>テレビかいらね。はい。いります。いりません。 そうです、ね、あので仕事のあとちょっと リ, リラックスしたいですからできればもっとでかいテレビがいいです例えば60インチ、ね、でかすぎるっつうのできればもっとこうスピーカーもいらねいら ね, いらね何言ってんのバカな5つ5つねそういうスピーカーがあればな映画を見るときもっともっと楽しめるかなと思うんですね、はい あとほかに何が欲しいですかん特にないですよありますそれ<笑>ソファーソファーがあればもっと気持ちよくね、うん、リラックスしながらテレビとか映画見たりすることができますから床でいいのよ床で<笑>ソファーがいいですマジかうんうんあとほかに何がいいですか<笑>まだあるのありますまあといて言えば当てようか何でしょうベッドはい ベッドがあればいいですね。<笑>いらね。<笑>ベッドもしかし一個だけ欲しいでしょう。一個。うーん。まあ掃除と掃除とかそういうことを考えると一個でいいけどね。今一個だったらキングサイズだよ。そうだね。キングサイズがあればいいです、ね。二人とも体大きいんでね。そうですね。 うんうん、ちょっと、うん、小さいベッドだったらたぶんサムにこれを蹴られると思います<笑>うん、うん、蹴られると思いますたぶん蹴るだろうね実はね何回も蹴られたことはあります<笑>サムね寝る時ねちょっと僕を 蹴, る蹴ったりするからすごくショックっていう経験が何回もありますなそれはなぜでしょう<笑>分かる<笑> ちょっと離れててもなんか蹴ってるみたいだね。すごく危ない人です。うんだって翌日怒られてもね、こっち無視無意識だからわかんないんだよね。やれやれ、本当に。いや本当に怒られるからね。<笑>だって蹴られ、ら痛 い, ないだろう。<笑>痛いですよ。<笑>まあ痛いだろうね、ごめんね。大丈夫。うん、今度、うん。そうだね。ロープで。うん、そうです。 いやそういう趣味ないですよロブで縛るから<笑>何プレイそれロブロ足もよ用意しますからねいやんほははほかはほ<笑>し、うんもうね、まあ、まあ、もうないですね、まあ、もうこれ以上増やさないで<笑>そうそうそうスペースもっともっとあった方がいいと思いますから、うん、うんうんそうですねじゃあ、うん、もし皆さんね えー、とおうちに欲しい家具とかあれば、うん、コメント欄で教えてください、うん、じゃ今日はこの辺でうん、うん、ありがとうございましたありがとうございました、うん、じゃあもしこの動画がよろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたしますよろしくお願いします、うん、あと、まあ、コメント欄にコメントを入力していただけると僕たちはすんごく喜ぶのでぜひぜひ よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、うん。まあ、ついでにシェアとかもしていただけるとね。そうですね。嬉しいね。はい。うん。うん。で、この、えー、動画、まあ、ここまで、また、次の動画でお会いしましょう。うん。そうですね。バイバーイ、はい。バイバーイ。